はい、パート7進化と発生解説していきます。えー、っとですね、まあ、いろいろまあ見てまいりましたけど、まあ、その何が起きたかって話なんですけれども、その双尾の金魚がいきなりポンと一つ尾の金魚から出てきたっていうのはおかしいとなぜならその間に発生の過程をかが介入してるからだと。で、まあ、その卵が生まれ受精しては生まれて帰って大人になって、で、大人になった金魚を こうピックアップしてですね、これは蓋をできれいだなっていうのを か, かっていくわけですね、そうすると結果として尾びれが2つに割れて、その2つのに割れた尾びれの中には骨が入ってると。でまあ、骨にトータをかけるとか、肺にトータをかけるってことはしてませんし、遺伝子にトータをかけるってことは、えー、昔の人はやってないわけです。あの遺伝子とか分かってないわけですからね。 ひたすだ外見にその淘汰をかけることで結果としてコーディン A 遺伝子の変異の入ったコーディン E127X 対立遺伝子がどんどん増えていってこういうふたをになって ってる金魚を捕まえてくる捕まえて飼っていくことでですね、えー、E127X 遺伝子を持った金魚っていうのがどんどんこう数が増えていってですねでそれと同時に肺発生も変わるとその肺発生の過程変えずに尾っ二つにいきなり割るっていうのはやっぱ不可能なんでしょうね。 ただ、その考えてみたらその特殊なその試薬、特殊な実験機器を使わずにその尾びれが2つに割れたわけですから、まあそしたら同じことが他の脊椎動物で起きてもいいだろうと、でなぜ同じことが起きなかったんだろうかということをまあ私は考えたわけです。脊椎動物でだったら、まあ尻尾のある生き物だったら、その尻尾っていうのはまあ1本ですよね。 その妖怪、猫股みたいなのはいないっていうふうに説明しましたけど、その通りで、猫もそうなわけです。これ、なんでかなっていうのを考えたんですけれども、じゃゼブラフィッシュのディノ変ン遺体、最初の方で出てまいりましたけれども、これですね、同じように尻尾が割れても良さそうなんですけど、そうはいかないと、途中で死んでしまうと。死んでしまったら、トータのかかりようもないですよね。ひょっとしたら、まあ あの元気に大人になったら お, おっぽが割れたゼブラフィッシュ D の変異体っていうのがこ う, うじゃうじゃいててもいいよかったのかもしれないんですけどそうはいかなかったとっていうのはそのゼブラフィッシュは一つしかコーディング遺伝子を持ってないんですであの背中側とお腹側を作る大事な遺伝子なのでこれが壊れてしまうとどうにもならなくなってしまうから生きてはいけないんだろうと。 あの一方、金魚っていうのはです、ね、そのコーディン A 遺伝子とコーディン B 遺伝子があるので、まあ、2つあればあのもう1 つ, が1つが壊れてももう1つがバックアップしてくれるので、まあ、生き残っていけるんじゃないのかなと考えられるわけですただ、そうしたら鯉も遺伝子重複を経験してるんですよね鯉と金魚って近いですから。 育種も経験していると。でこれ、ふたを錦鯉とかいたら、ものすごい売れそうな感じなので、誰かそういう品種を作りそうなもんですけど、そういうのは出てこなかった。でこれ、なんでなんだろうなと思って、遺伝子発言いろいろ見たんですけど、その金魚と鯉って、コーディン A 遺, 遺伝子の出方が少し違ってですね、鯉ってこれあの、発生の最初の頃のコーディン A 遺伝子の。 遺伝子が出てくる遺伝子発現パターンをですね背中側から見てるんですけれどもそうすると A 遺伝子ってちょっと発現がぶっとくてコーディーン B 遺伝子が狭いと。でコイっていうのはコーディーン A も B もほとんど同じなんですよね。ということなので、まあ、これちょっとまとめて考えてみるとその ゼブラフィッシュっていうのはそもそも1つしかないのでこの1つしかないコーディン遺伝子が壊れてしまうと死んでしまう死んでしまうと人為淘汰も何 も, う何もできないわけですよねで鯉っていうのはコーディング遺伝子が2つあるで2つが全く同じ機能を持っているでそうなってくるとその1個が壊れてももう1つが必ず助けるので何も起きないとで何も起きなければそのフタオの金魚って みたいに、ふたの鯉っていうのをねその大事に飼って育てようということも何もできないわけです。で、その金魚に関してはですね、その2つの機能が少し違っていて、えー、1個が壊れたら、やっぱりもう1個に影響が出るけども、コーディン B 遺伝子が残ってるおかげで死にはしない。だからふたの金魚ができた。つまり遺伝子の重複。 えー、と、機能の分化、強力な到達って、こういうことがですね、えー、起きてですね、ある特定の順序で起きることでですね、尾、えー、びれとその骨格や発生過程が大きく変わったんじゃないかというふうに、えー、私は考えております。以上、おしまい